ようこそおかげホトはこちら今ごゆっくりお楽しみくださいこちら神戸屋のサンミー北海道チーズケーキシトの風を食べたいと思います北海道チーズケーキサンミーでしたちょっと意外とまっちゃいましたねこれ確かサンミーって関東じゃなくて関西ローカルのパンのはずなのになんで北海道ってちょっと疑問も浮かんでくるんですがまあ、細かいことは気にしない方がいいですよねではあちょっと うん開けた感じはまだチーズケーキって感じじゃないですねでは中身を拝見しようと思いましたけどこれ確かに中身を開けようとすると結構手間がかかりますのでもうこのままいきますねではいただきますあれーチーズって大きく銘打ってる割合はうんかなって感じの商品ですねチャンネル登録よろししくお願いします チーズケーキと名打っている割にはあじゃないなチーズケーキと名打っている割にはチーズの酸味がいまいちでしたね決してまずくはないんですけどあまり通常の酸味との違いが感じられませんね通常の酸味にも結構酸味があるのでなんかしゃべりみたいになってますけどそれとあまり違いを感じられないのは名うメイン打ってるというのを、ね、点を考えると残念でしたねなのでこちらの点数をさせていただきます うーん無難すぎるような気がするんだよな、いまいちそれでは、超見るの少女は何をするまでぞ、<笑>なんだこのむちゃくちゃな俳句、もう俳句になってないですよね、えー、ご視聴ありがとうございました、コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散さていただけましたすしました。